こいつは頭からケツまでステルスだ。ゲージの要求はこの集積場へ潜入し、取れるだけ取って脱出することだ。注意点設定に警報鳴らされるのだ。見つかったら即引き上がるぞ。この倉庫はマーキーウォーターのものだ。メシネはプライベートセキュリティなんて書いてあるが、実態は傭兵と泥棒の分断ってところさ。 ここは補正倉庫ということになっているが、ゲージの水族ではイラクやら、アフガニスタンやら、とにかく、この矢をタイペテンやらどもが暴れ回った地域からの投品で溢れているはずだ。